はいどうも、太郎です現在コロナ中ということで外に出れないということはダウンタイムがあることをしてもいいということになりますということで今日はトレチノイインとハイドロをを使って肌のニキビの沈着を消そう今もうね、洗顔して今保湿してる状態なのでこの上から早速塗っていければと思いますでなんかどういう効果があるのってところ気になると思うんですよ 待って、やべいやちょっとこまで18時間ミーティングだった<笑>太郎あげあげはいということでトレチノインのね、説明を先にしたいと思いますトレチノインはニキビを改善することができる治療薬で古い角質を剥がしながら皮脂の分泌を抑えることでニキビを改善したり毛穴の黒ずみ開きを改善しますまあ、これはえっとビタミン A の50倍から100倍の活性を持って有しておりアメリカではニキビやシワの 治療医薬品として政府機関の FDA に認可されています、まあえっと、毛穴の開きや黒ずみの改善シミシワ、はニキビニキビ跡の改善に効くそうです、まあ、使う流れとしてはメイクを落として洗顔化粧水を塗るでトレチノイン塗ってハイドキ機能塗って乳液って感じがいいらしいです化粧水塗っていきますタロウアげアげ。はいということでうん<笑> こんな感じでやっていきたいとやっていきたいと思います生地が気になるところにカーて塗ってねで毛穴の気になるところにカって塗ってあんま塗りすぎると皮がえっぐい剥がれちゃうから薄く塗りましょうねこれを塗ってからハイドロ機能を塗ります はい、といととうことで全体的に塗りました結構薄めには塗ったんでこのままま、ね、寝てね明日、明あさってほんとするとた皮がむけてく る, るかなっていうところになりますこれねざっとタンクでいうと結構高いんだよねお互い50005000 5000くらいするのかな<笑>で海外輸入なんで自己責任にはなるんですけどほんとに肌自体ねこのピーリング作用みたいな感じで角質がね活性化されてきれいになるので よかったら使ってみてください。はい、ということで、久々の、ね、美容日記でした。ということで、太郎でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。